ののグローバル・ジャストリ・リカフェ・グローバル・ジャスト・リカフェ・グローバル・ジャスト・リカフェ・グローバル・グローバル・グローバまグローバル・グローバル・グローバル・グローールです・グローバル・グロー 気候科学者としてつき、えー、まとうのがこの不安感です。えー、実際、科学者であるとか活動家の中には、えーまあ、不安感を感じることが多いと言われています。まあ、特に活動する中で思いつきた感を感じてしまうというのがよくある話です。本日はそういったところから、えー 本日は地に足をつける気候科学の話そして心の健康を結ぶパネルをご用意しています本日のパネルメンバーご紹介したいと思いますフ不動ですまずコーバレットアメリカ海洋大気庁のアシスタント副局長とそしてコーさんは IPCC という パネルの初の女性の副議長ということで2015年に就任しています。続いてジョージ・マーシャル。ジョージさんはコミュニケーションアドボカシーということで30年にわたる経験を持ちます。国際 NGO、そして政府や企業のアドバイザーということでも活躍しています。そして2014年に本をさ発表したんですが、なぜ自分たちの脳はこの 気候変化を無視しようとするのかという本を発行していますそしてルイーザさんえドイツの気候活動家ということでドイツにおける学生ストの主催者でもありますそして NGO ともお付き合いがありますそしてレニー・ラーツマンえ心理学気候環境のえ交わり方についてのリーダーですえ心理学と社会科学を紐解いて えー、創造性と、そして勇気につながる活動や、えー、ツールを提案しています。そして、えー、レニーさんは研究リサーチも行っています、はいえー。皆様、今日は参加してくださってありがとうございます。現状、非常に難しい時代を生きていると思います。特に、えー、気候に関する不安感を感じやすい。 時代だと思いますさらにえコロナによって通常は耐えられることが耐えられなくなっていると言えると思うんです。そんな中で本日は気候科学における最新状況はどうなのかというところの議論そしていかにこういった厳しい環境の中で前向きに。 えー、穏やかに活動していくかと。えー、こういったえヘビの話になる前に、まず簡単な質問からスタートしたいと思います。私からまず回答したいと思うんですが、勇気につながる音楽とは何ですかと、どんな音楽を聴いてえ勇気をもらっていますかという質問です。私はえボブ・ディランの歌であまり知られていないんですが、Let Me Die in My Footsteps という音楽が好きです。この曲がとても好きです。 えー、ジョージさんはどうですか何か特に勇気をもらえる曲というのはあるんでしょうかあの私はあの昔のジャズのファンでいて実はあのレコードを弾くのが好きなんです。もうあのズームチャットで読んだりするとレコードを弾くんですがルーイ・アームストロングの、えー「ホットファイブズが特に気に入っています。これはまたいい曲だと思います。えー、レネさんどうですか えー、ジョージさんあの、おすすめ曲リストということで紹介してくださってありがとうございます。もう今日の何度も準備したおすすめ曲リストです。えー、私はどうでしょうか私は、えー、キレトンという曲をよく聴きます。 えー、ネバープロモールであるとか、えー、クリスネ・ダース、えー、こういった曲をよく聞きます。まあ、そうすると、まあ、少し気持ちが落ち着くといったところでしょうか。コ、え、ウ、ー、さん、どうでしょうか おすすめの曲を聞くこと、質問することで、個人の特徴を引き出せると非常にいいま私はジャンバンドのバンドです。いろんなジャンルがあるんですけれども、いろんなジャンルのバンドを聴いてます。特に気に入っているのが、の即興演奏の部分なんです。ジャミングと言うんでしょうか。 えー、曲の真ん中に即興を入れてみたり曲と曲の間に入れてみたりそれを聞く側としてはあのどういうふうにこの曲変わっていくんだろうとかどういうふうにこの曲を終えるんだろうかとか一緒になってこうワクワク考えられるプロセスが好きです、えー、ではルイーザさん、えーま、個人の特徴が表れる曲ということなんですが あの私は作曲をするんです。曲を作ることで、あの例えばギターやあのピアノを弾いて曲を作るんですが、そうすることで、凝り固まったものがほれていきます。特にこ の, あの眉間のシワといいます凝り固まったものがすっとこう溶けて、顔の表情も柔らかくなるような気がします。特にククラシックの 私は作曲をするんですがそれ以外にもあの友人が音楽を作っていますあのインディー・ポップ・ロック・バンドで活動している友達もいますのでそういった音楽を聴くのも楽しいです。 そしてあの友達と話していたことを思い出したりできるのであのやっぱり音楽を聴くというのはいいと思うんです、まあその時 の, あの感情だとかその時考えていたことが思い出せると思います<笑>、はい、では KOO、えー、さんから ディスカッションを始めたいいと思います IPCC で活動されているということもあってどうでしょうかこのジャストリカバリーの中で科学が持つ役割責任ということはどういうふうに捉えているでしょうか まあ、これからあのジャストリカバリーに向かって、どのように科学をツールの一つとして使っていけるんでしょうか。あの科学者としてそういった質問をいただいて、非常 に, に思います。えー、この、えー、温暖化に対しての取り組みとい う, うにことに対して、科学はなくてはならないものです、えー。30年前振り返ってみますと。 えー、もう科学の観点で取り組みを進めてきて、えー、どんどん科学的な観点で、ままってきました過去は、えー、地球温暖化って今、発生しているんですかという質問があったんです。人間が温暖化を引き起こしているんですかという疑問があったところから、それはあの人間がそれを起こしているという認識に変わっています。 そういった変化をもたらすことにおいて科学というものが大きな役割になってきたわけです。そして昨今考えてみると特に今回のトピックに関わっていくんですが科学というのは軸層パズルの一つに過ぎないと思うんです。もちろん重要な パズルの一つなんですがあの、科学だけではなく、ユースムーブメント、こういったものがどんどん進んでいますが、ユースムーブメントの中で科学が持つ役割も大きいですし、そして会話の中で科学が出てくる。そして、 あの科学というのはあの論理的な面が強いわけなんですが、やはり昨今のユーフィンムーブメントであるとか、その他 の, あの環境問題の解決のアプローチには、やはりその団結することが重要だというふうに強く思います。 あの国連の議長があのコロナに対してどうするべきかということで、えー、発言されておりましたがもちろん科学は必要だけれども一致団結することが重要だというふうに発表されていました、えー、この気候の変化に対してもちろん科学は重要加えて、えー、こう共感しながら問題解決に向かって人間らしく一致団結して 取り組むことが非常に重要だというふうに思います。みんな足並みを揃えて一緒に戦っていくこが必要だとうう。これで言うと、私たちは科学者ということで。 あの科学者と、それからあまりその気候に関して、気候変化について理解していない人の間で、摩擦が生まれているように思うんです。科学データを理解してもらえれば、どれだけ現状が厳しいかを理解してもらえると思うんですが、なかなかそれが難しいこともあります。 そして、まあ、特に、えー、活動家でないという方々あの、環境に関して無知であるわけではなく、関心がないわけではなく、実際にもうすごく知識がある方も多いんですが、それでもあまりあの気候変化については活動していないという方もいらっしゃいます。なぜかというと、やはりそのコミュニティ全体で取り組んでいく必要があるからだと思うんです。つまり 自分が住んでいる地域、コミュニティでもっとあの差し迫った問題があるので、そちらにどうしても関心がいってしまって、気候変化については少し後回しになってしまう と, ということもあると思うので、そういった人たちに対して敵対視するのではなく、いかにそういった方々を巻き込んで、 一致団結して、問題に取り組んでいくかということが有ではないでしょうか。ですので、この一致団結するということにフォーカスしたいと思っています。えー、では、私はここでえ終わりにして、このトピックで皆さんと議論していければと思います。でここで科学についてなんですが、 こういったあの科学データを無視する傾向にあるということで、2014年に本を発行されたジョージさん、いかがでしょうか、なぜ我々の頭脳というのは、こういった科学データを無視しようとするんでしょうか、それをいかにどう変えていけばいいんでしょうか。本が発行されてから7年経ちましたが、どうでしょうか、何かその後、進化、変化はあったでしょうか、そのあたりも交えてお話しいただければと思います。 あのコウさんあの、非常にいいスピーチだったと思います。アプローチの仕方も私も素晴らしいと思いますあの。社会的に、そして文化的な観点からも取り組んでいきたいというのは非常に重要なポイントだと思います。科学データだけではないと思うんです。もちろん、科学必要ですただ私の本でも述べたんですが。 やはり情報源としては社会的な領域から来ると思うんです。そこに、えー、科学的な事実を盛り込んでいく。ですから、科学的なところと社会的なところ、両方必要だと思うんですね。気候の変化というのはなかなか認めにくいものだと思うんです。人間としてそういっ た, たいものには蓋をしたいではないですけれども、あの問題だとか、 内なななるるる葛藤を持ってくくようなものを無視したくなるわけですですが、社会的なアイデンティティとして重要になってくるということになるわけで、そして自分は誰なのか、どんなアイデンティティを持っているのか、そういったものも交えて環境問題に取り組めば、もっと皆さん取り組みやすくなると思う。例えば、タバコを吸う身としては、 どれだけ体に悪いかというデータを突きつけられても、タバコを吸う人たちの間にいては、そういったデータは無視しやすくなる、または無視してしまうわけです。ですので、こういった気候の変化に取り組むこと、その心地よくないことかもしれませんが、それを少しでも取り組んでもらうために、こう帰属意識を持ってもらうということが大事だと思うんです。 なぜこの気候の変化に取り組むことが心地悪いかというと、居心地悪いかというと、ネガティブというか、この社会的にあの目を背けたい話題だからです。ですから、ネガティブではなく、もっとポジティブな、前向きな取り組みにしていけばいいと思う。例えばその アイデンティティを持つための取り組みといった形で前向きにしていけばいいと思うんで、後ほどまたあの詳しくお話ししたいと思いますが、やはりあの人間としてこの距離を置く文化というものがあると思います。例えば、科学者としてはいつなるカットがやっぱりあって、例えば、科学者がいかにデータと距離を置くかという態度なんですが、例えば、ぞっとするようなデータ。 科学者としてては非常に距離を置いて説明すするわけですつまり非常にドライで抽象的な分かりにくい言葉を使ってデータを説明するつまりゾッとするようなデータを少しでもこう軽く説明しようとするつまり距離を置いて説明する嫌いがありますそして科学者によくあるのが感情を 共有することを苦手とします伝えたくないわけですまとめると例えばあの今のこの気候の問題は今の問題ではない将来の問題だからということでつい、えー、無視する後回しする距離を置くという、えー、傾向がありますそしてさらにこの問題について話したがらない当たりたくないという、えー、傾向があります たくさんの人たちがこの環境の問題について語ろうとしない、語りたくないと、ただ、語らないイコール社会的な領域の中に入っていかない、つまり身の回りの身近なこととして染み込んでいかない、つまり怖いものとして生み出されていくわけです。ですので、まずこういった問題を受け入れて、社会的領域の中に持ち込んで友達と話をする。 家族ととと話をすするところからスタートしてしてほいと思うんです私よくんです、よく言うんですがあの、気候の変化に一番効果があるのはあの、まず話をすることです。身の回りの人と気候の変化について、近所の人、友達、家族と話をしてほしいということを私もよくお願いするんです。あのたくさん話してしまいましたが、あの いかにこの内なる葛藤と向き合っていくかと。私の向け方は、この社会的な観点で喜びを見つけることです。例えば、私は同僚と仕事をすることが好きですし、楽しいですし、そして自分の活動によって非常に達成感も感じますし、やりがいも感じています。そうすることで非常に あの実際、圧倒されるような、なかなか大きな仕事をしているわけですが、そんな中でも耐えていけるんです、と時には絶望感に、えー、悩まされることもあるんですが、そういった気持ちも乗り越えていけるのは、やっぱりその前向きで、達成感、そして目的を持って進めているからと思うんです。 そして私たちは活動家としていかに、えー、この環境の問題について自分たちが良い看板になっていくかということが重要だと思うんです。つまり私たちが絶望感でいっぱいであるとか悲しみでいっぱいであるということを表現してしまうと。 周りからすると、うん、あの人たちが行っている活動には参加したくないなという印象を与えてしまうわけです。その代わりに前向きで望みがあって、意欲のあって楽しい取り組みなんですということが皆さんに共有できれば、あだったらあの人たちがやっている活動を参加しようかなというふうに思ってもらえれば、自分たちの活動ももっと前進すると思います。うんえー、レネさん。 2020年の後半にプロジェクトを実行されたようなんですがジョージさんの話とつながったようなプロジェクトということなのでバトンタッチしたいと思います。はい、紹介ありがとうございます。あのコウさんとそれからジョージさんから非常にもう興味深い議論が繰り広げられていますけれども私から少し追加したいと思います。やはり環境変化のアクティビストということで。 えー、責任としていかに自分たちがどのようにコミュニケーションをとっていくかこれに対して責任を持つべきだと思うんです、えー、ジョージさんが言ったように自分たちができる一番パワフルな影響度のあることというのは話をすることです語ることですそれでいうといかにこの環境についてのメッセージをコミュニケーションするかどのように伝えていくかということが自分たち の責任だと思うんです科学者であってもコミュニケーターであっても学生運動の主催者であってもそれから役員であっても CEO であっても誰でもいいんです。とにかく何かを変えていこうというふうに取り組んでいる人であればやはりうまく。 えー、前向きに効果的に他の人を巻き込む力を身につける必要があると思います。ただ、あのハードルは高いと思うんです。もうこれは人間にとっての究極の課題だと思うんですが、いかにあの高い利害関係のバランスを取るか。 だと思うんです高い利害関係のバランスを取りながらいかに現状に生きていくか例えば神経科学者が言うんですが感情をいかにコントロールするかつまり私たちがいろんなことを知ることによって不安感が生まれてくるその不安感をいかにコントロールすることで それを周りの人に巻き散らさないかということが重要だと思うんです。無意識のうちにそういった共有しているのかもしれません。えー、カーボン・カンバセーションの、えー、創設者、ローズマリー・ランドールが昔言っていたんですが、えー、こういった環境の問題に関する感情の問題は、えー、熱いじゃがいものようだというふうに彼女は言っていたんですが、例えば、 これだけゾッとするような環境に関するデータを理解して、私はもうこれを皆さんと共有にいられないということ、ついネガティブなことをばらまいてしまうと、まあ、こういったことは、あの、進んでいくべきだと思います。そして、JR ファンデーションがサポートしているプロジェクトインサイドアウトというグループもあるんですが、まあ、そのグループはいかに、 えー、特に活動家が使えるかというツールを作ってくれています、えー。プロジェクトインサイドアウトというプロジェクトなんですが、これについては。 自分たちがいかに、えー、案内役として活動できるかということを、えー、に取り組んでいますあの。皆さんの考え方を変えるとか、人にアピーションを上げるためをするかということを考えていくのは古い考え方だと思うんです。まあ、そうではなくて。 いかにこうトランスを突破するかということが重要だと思うんです。でそしてジョージからもあったように、えー、タバコを吸ったとか、それから食生活であるとか、まあ、そういった公衆、えー、の、えー、健康に関することでいうといかにそのお医者さんが公衆、えー、とやり取りしているかということを環境にも置き換えたらいいと思うんです。つまりあの 私たちは、私は科学者として、あの実際、こんな状況で、えー、怖いこともある、ただ、一緒に考えていきましょう、一緒に取り組んでいきましょうということが姿勢として重要だと思うんです。ですので、あのもう少しデータを知りたいですかというような問いかけをすることから、スタートしたいと思います。 あの科学者としてたくさんのデータを私たちは持っています。本当に膨大な量のデータを自分たちが持っているわけです、たくさんのデータをいかにうまくシェアしていくかが重要だと思っていて、あのとにかくデータがあるから、どんどんばらまく、つまりパワーポイントで報告をするとか、スピーチをす る, かするとか、それだけでは感情的なところが伝わらないので、いかに。 共有していいいくかとととうことが重要だと思っていますただ今のこのような状況がこれだけ早く起きるとは思っていなかったので嬉しく思うんですがやっぱりその物理的なところと感情的なところがしっかりと今結びつこうとしていると思うんです。あのまあ、20年ぐらい前振り返ってみるとあのいかに情報を処理するかというような本がたくさんあるんですけれども。 情報の処理というのはあの中立的な処理はできないんです。必ず何か影響を受けて、情報処理しているわけですから、この処理をするための影響度、これを何とするかです。つまり、いか に, いかに、えー、感情を。 コントロールしながら、そしてジョージとコーからもありましたけれども、こう貴族感を持って自分は一人じゃないんだという気持ちを持ちながら取り組むことが重要ではないでしょうか。さらに重要になっていくのが、今、経験していることを正常化することが重要だと思います。例えば、今、恐れているからといって、 前向きに考えられないわけではないんです。らあの生きるか死ぬかどっちかではないと思うんです。やっぱり人間としてあの恐れることもあるでしょうし、恐れを感じながら前向きに取り組んでいくというこの、えー、気持ちの切り替えというんでしょうか。これが自由ではないでしょうか。まあ、これだけの変化を目前にして、 本当に圧倒されるるようなことが起きてるわけですただ、えー、人間としてうまく情報共有をしながら、どう対応していくかということを議論していければと思うんです。ですので、これから、えー、皆さんの家族、同僚、そしてコミュニティの皆さんとしっかりと、えー、この話をしていっていただきたいと思います。 では、えー、ルイーザさんにバトンタッチします。今議論に出たようなツール、アプローチを活用できてると思うんですが、えー、ルイーザさんは例えばジョージからもあったように、えー、世の中の人はまだ、えー、この気候の変化について。 議論をしていないということに対してフラストレーションもあると思うんですが、どのようにそんな気持ちを対応、対処しているでしょうか、えーまあ、私はあのまだ、えー、若者の部分に入るわけなんですが。 非常に厳しい状況だと思います私 の, その活動家としての人生を振り返ってみたときに、私のこの先の人生、ずっと地球の問題と取り組んでいくのかと。っとします今24歳なんですが、例えば5年先というのは、本当に24歳からすると5年間というのは長いんです。なので、その先を考えたときに、この先ずっと。 の活動をしていくのかと思うと、ちょっと厳しいなと思うというのが正直なところです。そして活動家として、世界中で毎日起きていることを理解したときに、時に自分が何をしても、えー、何も力になれないんじゃないかとか、そういった気持ちになることもあります。 そういった気持ちになるというのは非常につらいことのように感じています。そして年齢とも関連があると思いますが、若い人たちは不可能なことも、つまりマイナスなことを考えやすい傾向にあると思います。そして20世紀と比較して21世紀を考えるわけではなくて、私たちはその21世紀だけに、 フォーカスしがちですそういったことから、えー、気候の活動家になろうと志出しをもる持つ人たちも多いと思うんですけれども。 あの自分が何をやっても意味がないというふうに思わないでほしいんです。私は何か変化を起こしたたいので活動家になったんですもちろんあの、無言を保つことによって変化をもたらすこともできると思うんですが、私は行動を起こすことで変化に結びつけたいということを選んで活動家になりました。 若者として自分が変化をもたらすんだと、そのために重要なことをやっているんだというふうに考えることは非常に怖いこともあります。もちろん小さい頃から大人になったらやりたいことは何でもできるんだよというふうに育ってきたわけなんですが、例えば世界中を旅して世界を見て、 ということで、あの学生にはよく言われていますけれども、その中で、この地球の大惨事の中で、皆さんのすることは何百年も経ちませんよと、そういうことを言わないわけなんですが、もちろん自分たちがすることで効果があるんだと、何か意味があるんだというふうに感じることは重要だと思います。ただ、まずこれだけのことが起きていると。 いうことをあまり、えー、悲観的になりすぎずに認識することが大事なんではないでしょうかでここで、えー、3つのポイントを共有したいと思います1つ目に、えー、自然科学についてですたくさん自然科学について 議論されますけれども今コーさんからもあの科学の持つ役割という説明がありましたけれどももちろん自然科学だけではなく社会科学も含まれるということが重要だと思いますあの分子学だとかそういった科学についてはたくさん説明されたり勉強したりするのにそれが社会に対してどういった問題になるのかどういった影響になるのか 話されませんただそういったポイントが重要なんではないでしょうか。 それが一つ目です。こういったポイントを私の活動の中で大きく広めていきたいということで今、えー、考えています。いかにこういった社会で生き残っていくかということにつながると思うんです。二つ目に自由のポイントとして共有したいのが、この気候の危機において重要なポイントになると思います。 やっぱりその感情についてだと思いますが、マドリンクの昨年のコンフェレンスであったんですが、ヨハン・ロックストロムのスピーチの中で、たくさん重要なことをもちろん彼は述べたんですけれども、あの一つ私が強く覚えている彼の言葉がこんにちはと、ヨハンです、私は父親であり、大変恐れていますという彼のこの一言が非常に印象に残っています。 こんな状況で私、非常に怖いんだということをスピーチされてました。なので、あの気候の危機について、この中でどうしたいんですか、どうしたいんですか、何をしたいんですか、何が怖いですかというようなことを認識して、あの共有する場を設けるということが、非常にあのそういった場合があまりないと思うんです。 非常に重要なのに、そういった場があまりないというふうに感じています。これはコロナの経験から学んだことなんですが、これだけの今、環境の危機を自分たちが実際発生させたわけなんですが、将来的に、えーまあ、危機に向き合ったときに、 自分たちはど ん, などんな行動をしたのか、人間としてどんな取り組みをしたのかということを振り返ってみることは大事だと思うんです。それをコロナに置き換える。このコロナの一連の動きの中で自分ができることは何なのかということをあの一度考えてみるといいと思います。 あの人間としてこういった危機に見舞われたとい も, もちろん簡単ではないと思うんです。この2年前振り返ってみると、大変なことが起きているということで大騒ぎし た, ん で, ぎしたんですけれども、これだけ小さなウイルスがこれだけ世界中に大きな影響をもたらすとは思っていなかったというのが正直なところで。 それを振り返ってみると、2年前に、えー、今分かっていることが分かっていれば、どれだけ変わっただろうかと思ったりするんですが、人間としてこういった危機に見舞われたときに、自分たちが誰なのか、何なのかということを、自分に質問することが、こういった危機を乗り越える心理的な面でいい支えになるんではないでしょうか。 はい、非常に、えー、ディープな会話だったと思いますあの。活動家として私も非常に感動しました。すみません、もう一ついいですかあの ?3 名の方々も今あの、述べられてましたけれども、ね、やっぱりこれ、いろいろ活動してますけれどもあの、うまくいかない、つまり効果がないんじゃないか、今後。 もっとひどいことになっていくんじゃないかという可能性もあるわけで、そうなったときに、やはり将来、今自分たちの活動を振り返ったときに、うん、確かにあのうまくいかなかったこともあるけれども、一致団結して、愛情を持って、思いを持って、うん、失礼 し, ました頑張ったよねというふうに、今の自分を振り返って、褒めてあげられるような。 取り組みができるといいなと思います。そう考えると、まあ、この環境問題に取り組むということより、はい、ことも大事なんですが、どのように取り組むかということが重要だと思うんです。ルイザさんいい、うんあの、非常に反明を受ける、うんえー、スピーチだったと思います。あのルイーザの 話の中で一つ、特に感銘を受けたんですけれども、コロナウイルスによって、自分たちの大きな課題を投げつけられたわけなんですれこれは、世界全体が自分たちの生き方を変えざるを得なかったわけなんですが。 非常にあの生活が乱れた影響を受けたと<笑>ただ私はあの小さい子供がいるわけでもないですので子供が学校に行けないストレスもないし、うん、仕事も普通に行ってますので、うん、給料が入ってこないわけでもないので、うん、あの他の人と比べると悩は少ないと思いますがこの30年で初めて、うん、丸々1年間に飛行機に困私てあの。 環 境, に環境の活動家なんですが、年間1 0万キロの距離を飛行機で移動している人間が、この一年全く移動できていないんです。それによって、あの温室効果ガスは減ったと思うんですけれども、ただあの、それによって地に足をつけるいい機会になったと思います。 えー、今あの、本当に在宅ワークがメインなので、会議も全て Zoom です。その中で、あのよくやり取りする動画がが、やっぱりその在宅ワークによってあの、仕事とプライベートの壁がもうなくなってきています。例えば、Zoom の会議中にあの飼い犬が。 突然画面に出てくるとか子供が歩いてくるとか非常に微笑ましいと思うんですねそういったその人の人間らしい面が見えることによってただの同僚だけじゃないんだなというふうに思えるんですですからこの仕事とプライベートの壁がほぼなくなってきたという今の環境は私にとっては非常にプラスだったと思っています本当にやはりその仕事をする同僚というだけではなく人間として その人が見れるるよううになると思うんですそして、このコロナによって、温室効果ガスが 7% 低減しました。もちろん、そのコロナで皆さん、自由が奪われることによって、温室効果ガスを削減するという手法は望ましいものではないんですが、実際、減ったわけです。 ですので、こういった観点から、公正な将来を考えていきたいと思うんです。つまり、コロナが終わっても、昔のような働き方に戻らなくてはいけないわけではないんです。今の働き方を、つまり在宅ワークを継続しています。例えば、IPCC でいうと、えー、バーチャルミーティングをもっとしようという一方で、 皆が皆同じようなパソコンの環境を持っているわけではありません。例えば、途上国には技術的なネットワークがそこまで進んでいないので、簡単にバーチャル会議ができるわけではないんです。ただ、もっとたくさんの人に参加してもらいたい。例えば、2、3人で会話をするだけではなくバーチャル会議によって何十人も参加できるようになると。 だね、もちろん難しい面もあるんですけれども、えー、プラスの面もたくさんあるので、将来に向けてどんどん取り込めることは取り込んでいければと思います。えー、ジョージさん、あのレネンさんにバトンタッチするのも私からも少し見たいと思うんですがあの、皆さんの会話をまとめて、やっぱりその 怖いという気持ち、恐れるという気持ちは受けるべきだと思うんです。恐れてもいいよということが重要なんではないでしょうか。ここでまとめていくと、えーまあ、感情的にネガティブな、マイナスな感情をいかにコントロールするかについて、まずは認めることだと思うんです。これ大変だよね。怖いよね。 うん、もう失ったものが多すぎる。まあ、こういったマイナスな気持ちを受け止めることが重要だと思うんです。そこから、えー、一致団結して、お互いの人を思い合って、周りの人を大事にして、まあ、そういったことはあのコロナの中で、必要もあったと思うんです。えー、共同で連帯感を持って 取り組むということについて、このコロナのおかげで、飛躍的な前進ができたと思うんです。ここでコミュニケーションについて、私はコミュニケーションアドボカシーということで、専門家なんですがあの、心配しないでいいよ、大丈夫だよということで、ポジティブに前向き に、えー、宣伝するだけではうまくいかないと思うんです。私があの進めているプライメットアウトリーツという、えー、グループがあるんですが、その中ではあの、前向きに言うだけでは伝わらないということが分かっています。それよりも、うん、今、こういった環境の問題があって、確かに大変なんだと、そういったことを伝えた上で、前向きに考えることが重要だと思うんです。 もうこれについては、えー、インドの北部であるとか、アフリカの北部で、実際に試してみました。例えば、えー、カナダの、えー、プロジェクトでも試してみたんですが、やはりこのメッセージの伝え方、確かに大変だよね、怖いよね、でも前向きにやっていこうよという伝え方が、いかにそのコミュニケーションの手法として効果があるかという、今、えーま、テストをして効果がありましたというご報告でした。 えー、パネルディスカッションもそろそろ終わりに近づいてきましたので、えー、ここで全体をまとめてみたいと思います。えー、何か追加でコメントがある方は、えー、いつでも、えー、発言してください。えー、皆さんからの、えー、話をまとめると、えー、恐れてもいいんだよと。ただその中で えー、あまりの恐れにこう自分たちが麻痺するようなコミュニケーションの仕方はよくないよねということだったと思います。でその中で 1.5 度についてなんですが本当に達成できるのどうだのというような話になると思うんですけれども 1.5 度つまりどういうことなんですかとなぜこの 1.5 度にこんなにこだわっているんでしょうか。 あのできるだけ頑張って最善を尽くすだけでいいんじゃないでしょうか。なぜこの 1.5 度がそんなに大事なんでしょうか。つまり、できるだけ頑張って、公正な再建をしようよ。それで 1.5 が達成できればそれでいいじゃないのと。達成できなければそれでいいんじゃないのという態度ではダメなんでしょうか。なぜなぜんでしょう あの私はあの心理的な色眼鏡をかけて実際、回答させていただくんですけれども、心理学でいうと、あの人間の情報の処理の仕方を考えたときに、こういうふうに伝えた方が伝わりやすいですよということは分かっているわけです。あの人間として、やっぱりその。あの 実際 1.5 度ということで、曖昧な説明にならない、そしてもっと興味を持ってもらえるような目標に伝わるんだと思うんです。でそういった目標を設定することで、なんでその 1.5 度が大事なの何が起きているのということで、皆さんに関心を持ってもらうきっかけになると思うんです。でそして、えー、確実性を持って、えー 何か目的に向かっていくという取り組みにつながるので、この 1.5 度という目標がきてくると思うんです。そして先ほど興味を持ってもらうというふうに言いましたけれども、あのやっぱり日々あの、確かに今大変なことになっているけれども、いかに、えー、改善していくか、対応していくかということを。 会話の中に取り込んでもらえるようにするためにも、まあ、この 1.5 度というのが効いてくると思うんです。まあ、ルイザさんがあの見事に言葉にしてくれましたけれども、いかに自分たちとこの問題を結びつけるかということに繋がってくれればと思います。 1.5 度について私からもいいでしょうか 1.5 度の生まれなんですがあの一番この環境危機にさらされている国々が言うんです2度ではだめなんだともうすでに自分たちは危機にさらされているので 2, では2度ではなくて 1.5 度ではだ 1.5 度にしてくださいと 1.5 度というと今すぐ 何とかしななくてはいけないけんです 1.5 度になった瞬間に将来的な問題だよねと考えていたものが 今, 今の問題に変わったんです、これは最もパワフルなことだと思います。それによって、科学的なデータとかそういったものを全部合わせて 1.5 度を達成するには今やらないと、今動かないとだめなんですよということにつながったと思います。 はい、パネリストの方々、えー、興味深い議論ありがとうございました。えー、では、このパネルとしては以上です。皆さん、参加ありがとうございました。s t Recovery g a